です現在 LINE で症状報告をしている方も多いかと思いますので私の個人情報を含めて報告をさせていただきますね私については聴診器や血圧計も持っておりますので自分でもある程度状態を冷静に判断することができます以前からお話をしておりますが4月29日から倦怠感、体のだるさや咽頭痛などの痛みがあって 看護師で夜勤をしておりましたので私が触ったものの消毒を依頼しそのうちに倦怠感は悪化して手の抹消指先の冷たさがあったためまた声はガラガラ声に変化し夜勤をやめて自宅に帰宅をしております帰宅後体を測定して37度3分その後全すべてのもの病院内で履いていた手術も洗濯をしてシャワーを浴びております また、その後レボフロキサシン抗生物質を内服して1時39分福岡市の新型コロナウイルス肺炎窓口に電話連絡をしております聞かれた内容については福岡市のケースは何区年齢 風邪症状や発熱の期間また基礎疾患これについては心臓病腎臓病糖尿病その他免疫抑制剤を飲まれている方その他肺疾患肺が悪い方ステロイドを飲まれている方さまざまな方が該当する可能性がございますまた高血圧症を持たれている方についても意外と 血管の病気により隠れた病気もあると思いますのでもし呼吸困難などが起きた場合は早めに医師に相談をしてくださいなお熱があることを必ず伝えてください私の症状については味覚障害や嗅覚障害呼吸困難はございませんが痛および体の発熱あ体のだるさあと発熱も 微妙に続続いておりますますすた喉の痛みも継続中です5月3日保健所に4日経過したため連絡をしておりますが保健所で言われたことが CT をとって新型コロナウイルス肺炎特有のか増所検もしくは呼吸困難で PCR 検査を実施することこの説明を受けましたので私は自宅待機を選んでおりますその理由については対症療法しかないことを以前から知っていること また、性看護師であり薬の知識もございますので自宅で冷静な対応ができると判断をしておりました5月7日かかりつけの片頭痛を持っておりますので医師に連絡して今までの経過を報告しております一番体温が高かった時が4月30日38度38度ですかねその後、えっと汗をかいたりして熱があった状態もあると思いますが。 その時には何であったかかいうのは正直わりませんただやはり症状は続いておりますのでこのアンケートについては随時報告をしておりましたで先生に熱があることをお伝えした上で私がうつすリスクが高いことから家族に頼んで薬を取りに行ってもらいましたまた現在飲んでいるレボフロキサシンこの抗生物質が切れることまた これ以上また感染症を起こさないようにするために先生が抗生物質を新たに出してくれることになりました当初は先生違う薬を言われていましたがおそらく同じ系統のお薬だったため抗生物質を変えてくれたんだろうなと私は思いましたでは5月7日になりますがレボフロキサシンこれはクラビット錠 500mg 乳キノロン系の抗生物質となります 出されたのがジスロマック状 250mg これはマクロライド系の抗生物質になりますが3日間服用して7日間抗生物質の効果が続くような抗生物質になります5月8日朝9時電話があって CT と採血した方がいいということで先生から言われましたただ、えー、と先生のところでは CT を取って肺の画像を取って 判断するできる環境ではないことは私は知っていますので別の病院を行くことを決めておりました11時近所の医院へ相談し以前胸の CT を取っていただいたことがございますそれは私が左整体麻痺の手術をした際に対応してくれた病院になりますので確認したところ感染症対策をしているというところで折り返し電話があり16時ぐらいに の CT の撮影が可能というお返事をいただきましたまた、えっと、CT の所見では新型コロナウイルス肺炎の特有の画像処見がなかったさらに肺炎所見がなかったからよかったねということで先生から説明がございましたただし現在はまだデータを収集している段階であり呼吸困難が起きた場合は 遠慮せずにままたた来てねといいいう優しし言葉かけがございましたでは実際の医療現場ですが私については病院に行く前に手袋を二重にして移動することまた到着したら電話をして他の患者さんと接触しない距離を保ってる状態を確保できるような状態にしてから個室に案内されました私については到着後アルコールを手袋でこすりつけその後 隔離された部屋に入っております看護師さんについてはガウンを装着した状態そして顔にはプラスチック製のマスクこれはニュースでもよく見かけられていると思いますがそれぐらい強力な状態ではないと診察ができない状態であることをご理解ください私についてですがマスクは外さずそのまんまの状態で 問診票今の症状などを記載しており ま, すまたアルコール消毒をしておりましたので1枚減らした状態で私自身も医療用ガウンを着用した状態で CT の撮影をしておりますまた私が着たガウンについては自分が感染させる可能性があるので私が着たものについては捨てる作業が行われておりますですので1人患者さん たびにガンは1枚捨ててててられいいいることを知っておいてください私については手術室にいた経験がございますので自分で裏返しにしてゴミ箱に捨てることを行いました看護師さんにお伝えしたのは自分でした方が看護師さんにうつすリスクが減るから大丈夫ですよということでお話をしております看護師さんからは本当にありがとうねということで言葉がありました ある方を診察することになるからうる可能性が高いでしょうねだから気をつけてくださいねという言葉をおかけておりますではジスロマックについて説明しますがこれはファイザー株式会社さん外資系の製薬会社さんとなりますこれはジェネリックも現在ございますがアジスロマイシンというお薬でマクロライド系の香水物質になりますこれにも肺炎がございますので 先生がこの肺炎の病気で選ばれたんだろうなと私は考えております私から言えることについてですが今回は肺で増殖して肺炎を起こす強いタイプのウイルスとなっております私からのメッセージとなりますが私は痛みや熱に結構強いタイプになりますがそれでも結構きつい状態になってます でですので現在、厚生労働省および12月からずっと情報を見ておりますが法律面やいろいろ整備をするのに時間がかかったことについては仕方ないかなと考えておりますまた、経済もぐらついていますので不安やお金の問題などいろいろやはり不安が募っている状態だと判断しておりますまず1つ言えることはすべての方が亡くなる状態ではないことただし、肺炎になればとてもきついです。 インフルエンザ肺炎も実際毎年若い人たちがなっていますマイコプラズマ肺炎についても同様です年齢は関係ありません今回の新型コロナウイルス肺炎についてもかかって肺炎になれば相当きつい思いをすると思いますまた亡くなっておられる方もたくさん増えておりますのでどうかうつさない努力をどうぞよろしくお願いいたしますまず肺炎でなければよかったなと思ってください やったーマンとありますが私は女性なのでやったーウーマンと書きましたあとは自然によくなることを待つことまた一度感染症にかかると免疫力が落ちますので違う病気をもらいやすいですまだ新型コロナウイルス肺炎についてはエンベロープタイプの強いウイルスのコロナウイルスか新型で世界中に広がっている 感染症になります飛沫感染これはくしゃみや咳また話し声歌い声これなどによってウイルスは口から放出されますまた接触感染これについては体液例えば唾液や痰これが付着したものを触ることでうつる可能性もございますですので熱が出たら会社を休んでください 感染症はたくさんございますが現在新型コロナウインフルエンザについては48時間以内に内服すれば治るお薬がございますので新型コロナウイルスではなければよいのですがこれが新型コロナウイルスかどうかという検査が現在すべての病院でできませんのでまだまだ時間がかかると考えております。 ですのでどうか命を守る行動をよろしくお願いいたしますまたインフルエンザでも言われていますがアセトアミノフェンカロナール錠が正式名称になりますがこれを推奨されておりますアセトアミノフェンについてはジェネリックの名前になります私についてはロキソニン錠をずっと飲んでいたため私については特にそれを飲んでおかしな行動がないことから 私についてはカロナールではなくてロキソニンでは良いねということで先生から説明を受けておりますが医師の推奨についてはカロナール状であることを覚えておいてくださいまた私は結構痛みは本当にあの熱にも強いですがインフルエンザも2年前にかかってますそれと比較したら結構きついですので。 現在 あ, のあらゆる対療法を行っておりますですので自然に治ることを待っている状態になりますが痛みや熱に弱い方については歩くことが困難かもしれませんただし必ずしも肺炎になるわけではないまた亡くなるわけではないですが日本の方で亡くなられている方が増えてきておりますし。 まだ PCR 検査をできていない方たち私も含めてですが多いですので自分が持っているかもしれない自分がうつすかもしれないという考え方を持ってどうか元気でいてほしいことが私の願いですでは皆様明日元気でお過ごしください明日ではないですね今日ですねでは私は寝ますのでおやすみなさいまた私についてはある程度自分でも 冷静なアセスメントをしておりますので、たくさんの皆様の励ましの言葉や心配の言葉本当に力になっております。皆様、本当にありがとうございます。Thank you for a message.Goodbye and goodnight.See you again! 岡岡名でしたおやすみなさい